こんにちは G です今回はマンジャロの不具合のお話マンジャロがウェイランド対応した動画に追加の訂正がありますそれも重大な訂正ですウェイランドで快適に動作していたんですが5月31日にアップデートがありましたカーーネルアップデートを含む 大きな変更ですアップデート後ブラウザが動画再生中にシステムダウンするトラブルが発生 FirefoxChromiumVivaldi いずれでも同様の現象が見られましたログを見ても原因が分からずトライアンドエラーで調査しました英語版だと問題がないので 日本語化の手順をたどって原因を特定結果原因は2つ問題が1つありました1つ目は日本語入力の Fytex5 のインストールですウェイランドでは画面のようにインストールしたんですが Fytex5GTK が不要でした d バスとの関連が分からないんですが GTK を削除すると安定しました対応として画面のように一旦クスファイ5を削除しますそして再度画面のようにインストール環境ファイルも変更します 画面のようにタイプして、文末に画面の産業を追記していましたが、戦闘業を削除して保存します。常用アプリは一通り動かしてみましたが、影響はなさそうです。二つ目はオーバークロックです。画面のようにタイプして、 オーバーバクロックの部分をコメントトアウトしますこのバージョンではオーバークロックすると不定期にシステムダウンします X11 の場合は問題なくオーバークロックできますオーバークロック対応は今後のアップデート待ちですね3つ目は不具合マウスの動きがおかしくて 思うようよに動かないこれもコンフィグファイル内で画面の行を探して修正しますこの変更で正しくマウスが動作するようになりますこのトラブルは X11 環境でも発生しました一応 Firefox で動画再生してみます ご覧のようにコマ落ちは多いんですがシステムダウンすることはなくなりました個人的には Firefox 派なんですが今時点ではクロミウムの方が快適以上アップデートに関わる追加修正でした。 ウェイランド対応後初めての大きなアップデートでした。X11 のままでアップデートした場合は問題がないので、ファイテックス5に問題があるのかもしれません。詳細はまだ不明ですが、発展途上中のことですのでご容赦ください。次の話題は、 今まで使っているマンジャロをウェイランド対応にというお問い合わせがありました難しくはありませんがおすすめできるものではありませんそれらの差異が明確じゃないのでウェイランドは新規インストールがいいと思いますでもやってみたいそう好奇心は抑えられない そこでご利用中のマンジャロをウェイランド対応させる方法をご紹介しますこの動画での環境はマンジャロ KDE プラズマで、フでイテ t e 4利用ですまずは先にシステムアップデートしましょうシステムアップデートなどが早くなるようミラーサーバーをカスタマイズしてみました 組み合わせを変えて試しましたが国内だと日本のサーバーを使うのが早いようですターミナルで画面のようにタイプしますこのコマンドだとどの国で使っても地元サーバーを使う設定になりますもしネットインフラの弱い国でご利用の場合対象国を指定することもできます画面のようにタイプします国名は コンまでつなげられます。利用できる国のリストは画面の通りですアップデートが完了したら一度リスタートしますマウスの動き おかしいでしょう思うように動かないので先にこれを修正しますターミナルで画面のようにタイプ 中ほどに画面の行がありますので fkms の f を削除して kms にして保存しリスタートそれからオーバークロックしているならコメントアウトしておきますウェイランド導入にあたって事前にファイテックス4を ファイテックス5と置き換える作業を行いますターミナルで画面のようにタイプしつこいですが f テ t e x 以外のインプットメソッドをご利用の場合はこの通りではありませんハイフン -r が削除コマンドですが n をつけると依存するパッケージを同時に削除 S をつけるとバックアップも削除します。要は、ファイテックスを完全に削除するということです。続いて、ファイテックス5をインストールします。画面のようにタイプ。次は環境ファイルへの追記です。 画面のようにタイプして画面の2行を文末に追記します最後に画面のように Fytex で使用していた環境ファイルドット x プロファイルを削除します一度リスタートします KDE システム設定の地域の設定で入力メソッドをクリック画面のようにキーボード日本語モズクがあることを確認しますグローバルオプションで日本語英語切り替えキーを割り当て適用ボタンをクリックします 以上で Fytex4 から Fytex5 に置き換えできましたソフトウェアの追加と削除を開きますプラズマウェイランドで検索公式リポジトリのプラズマウェイランドセッションをチェックして適用ボタンインストールが終わると 再起動されます立ち上がったら一度ログアウトしてくださいログイン画面右上のセッションでウェイランドと X11 が選択できるのでウェイランドを選んで ログインします以降は切り替えるまでウェイランドで動作しますご覧いただきありがとうございましたコンピューテックス2022が終わりました今年は メタバースが鼻盛りだったそうですメタバースよくわからんけど儲かりそうといろんな会社が群がってる 3DTV と同じ匂いがしますねそれってどんな匂いうーんうさんくさいめんどくさいアホくさい。 まあ、私には関係ないですね。でも、メタボーズなら関係ありありかな。では、また次回。